マママヤどうもヤマケン、TV、ですはい今日はですねあのー、コンビニでちょっとこれ珍しいんじゃねえかなと思ってまあビールなんですけど買ってきたんでそちらをね紹介していきたいと思います今日ご紹介するビールなんですけどこちらです ね, ねはいこちら インドのアオオニあのアオニと関係あるのかどうか分かんないんですけどネーミングに引かれて買っちゃいましたでこちらのインドのアオニなんですけど普通ビールってまあアルコール 5% とか 6% とかですよね まあストロングになってくると 9% ーーとかもあるかもしれないんですけどまあこの青鬼ビールアルコールがですね 7% になってますまありかし強い方ですよねビールにしたらでちょっと特徴が書いてあるんですけどアルコールが高くホップをふんだんに使ったインディアペールエールは18世紀のイギリスで長く過酷なインドへの航海のために 劣化しししにくいビールとして作られましたそんなルーツを持つインドの青鬼は驚愕の苦みと深いコクで飲むものを虜にします魔の味を知ってしまった熱狂的ビールファンのためのビールですとありますちょっと気になったところがね驚愕の苦み どんだけ苦いんだろうと思ってね。まあ、あとは深いコクで飲むものを虜にしますと。まあ、そう書かれてますね。楽しみですよね。どんだけ苦いのか。まあ、驚愕って書いてあるからね。原材料は麦芽とホップになってます。まあ、普通のビールと変わらない原材料ですね。うん。早速開けていきましょう。シッと。 まずはちょっと香りチェックからいきたいと思いますあ香りはね結構フルーティーな香りしますねうんフルーティーだじゃあ色見ていきましょうかこんな感じですね 若干黒いかな普通のビールと比べて薄くはないですね色はうまそうじゃないこれなんかうまそうなビールだよね色色色うまそう肝心のね味をチェックしていきたいと思います驚愕の苦みっつってたからねもうどんだけ苦いのかと飲んでみよう にげわうん苦い苦みが来るねでもおいしいなこ れ, いなこれいや苦いん苦いんだけどコクもあるって書いてあった通り苦うまいです香りもフルーティーなんだけど独特の香りがしますねちょっと ま、僕は結構好きな味ですねこれでも飲みやすいかって言われると人を選ぶかなこの味と香りは、ま、僕は美味しいと思いました飲んでみて Today's y a m a h a Points プシ ュ, ープシューナインティーンはいこちらのインドの青鬼なんですけど、うん、好きな人とね 嫌いななな人がはっきり分かかれるんじゃないかなこの味はね味と香りはそんなビールだなって思いましたインドの青鬼興味ある方は飲んでみられてください僕はコンビニで買ったんですけど Amazon にあると思いますんでよかったらリンク貼っときますんで飲んでみられてくださいヤマケンでした さあ、モモ引きでした。バイバイ。